100万ドルの夜景シンフォニーオブライツ始まりますハイファイブコーシーですベトナムからそして2日間かけて香港に入ってきましたこちら最後の陸路移動でのボーダー越えになります 中国のインターネット制限強力ですね金鉾にも悩まされますけど Google マップも使えないので中国専用のマップアプリケーションも入れておくとロストしなくて済みますよ現在地がうまくつかめずに1時間か1時間半くらいテクテク歩き回ってめちゃくちゃ疲れましたということで今日は香港の観光を始めていきます一番の見どころはですね 香港といえば100万ドルの夜景、世界三大夜景にも数えられるその美しいパノラマの夜景を回っていくんですけども一番初めにご案内するのはここですチョンキンマンションンンン。キマシここは通称悪の旋律とか悪いイメージが強いんですけどもちょっとまずはこうマンションツアーを簡単にご説明しますね私の泊まっている部屋はこんな感じです 目の前に扉があったら寝るだけのスペースが確保されているという状態ですエアコンもあるし扇風機もありますそしてその左側にはトイレがあるというような状況です空調しっかりしていてエアコンも作動しているので臭いということはありませんそれではまずは外の方ご案内しますここのオーナーさんも昨日チェックインした時にトラブルが起こったんですけど外に出たら鍵が閉め出されてしまいました しっかりと対応してくれる何の問題もない言い方でしたサファリホテルというところに、えー、滞在しています90元で一泊1300円 1階は商店街になっててエクスチェンジとかタバコ屋とかがあります平均的な家賃の相場が所得の20倍あるそうですなのでこう住まいとかはかなり縦にどんどんどんどんあの積み上がっていくような形式になってます名山道路ちょっと横に入りますと一番最初のポイント4人街に着きますこちら道一式に路線がたくさん立ち並んでお土産とかを買うのに絶好のポイントです実際に中の方入っていき ます種類も品揃えもかなり豊富です洋服からバッグから時計からお土産物からガジェットまで T シャツもたくさんあります何かを特別買う目的がなかったとしてもここに訪れるだけでローカル感満載の場所です外にあるので真夏はかなり暑くなりそうです外国人観光客が非常に目立ちます うまいうまい今、現在時刻12時半にここを訪れてるんですけどまだちらほらとオープン準備のお店もあります、来られる際は多分2時とかが一番ベストな時間だと思いますだいたい全長500メーターぐらいに店舗は50から100ぐらいは優にありました。 こちらヒルハイドエスカレーターと呼ばれる世界一長いエスカレーターになります全長8 0 0メーターにも及ぶその作られた目的は香港当時体が山のようになってるんですよねそれの足場を仕事とか買い物とかを助けるために作られてます何で登ってたのかって今一部改修工事中なんですよああ長かった こちらのエスカレーターの乗り方、右側が停止で左側が歩行になってます。には、ローカルのお店がたくさんあって、インスタスポットも多く存在しています。800メートルずっと続いてるんじゃなくて、えー、ところどころでまあ、途切れて、こんな風にまあ、と, ところどころこう抜け出せるような歩く場所もあります。疲れた途中の双方エリアで降りるとです ね,、うん、ね。愉快な壁画たちとか、さらにローカル感満載のレストランたちを見ることもできます。 おくだけで香港の高いビルの街並みが一望できます頂上まで行こう方法は3つバスとタクシーとトラムというものがあります今回は香港で伝統的な行き道である大人気トラムで行こうと思います こちらのトラムシーズン中はかなり混み合って最悪の場合1時間待ちになる場合もあるそうです高温にも今は別に何のシーズンでもないので特段待つということはありませんでした私も含めてみんなトラムの中を撮影しています車両の上の方は吹き抜けで開いていてとても気持ちの風が入ってきていますこれ今伝わりますでしょうかとんでもない傾斜です首が痛くなるくらいの勾配の強さを登ってます 頂上の方に着くまでにはエスカレーターを何重にも上りながら商業施設をこう回らせながらですね上に登っていきます結構上を思ったよりも狭いですと動画の途中ではございますが実はビクトリアピークでの夜景100万ドルというよりは1万ドルぐらいの夜景だったのでできた動いてる 始まってる後日改めてシンフォニー・オブ・ライツイルミネーションショーのベストポイントを探したんですってことで私は今ハーバーフロントに来ています香港の高層ビルを一望できるとともに沿岸の海とか高層ビルディングを一望できるんです空の色がちょっと白濁した 曇っているようにも見えるんですけどもこのアベニューオブスター観光地の一つなんですけども100名以上の香港スターの手形を見ることができるんです遊歩道をのんきに散歩をしながら香港の街並みを楽しんでみるのもいいと思いますあちらの山がですね私のいたビクトリアピークになりますこちらの高架路に設置されてあるベンチにこう座ってですねあちら側の香港島の イイルミネーションンを見るのが最も絶景ポイントとされてますそんでもって香港映画に興味がある方もない方もここの最大の魅力はこちらですあちらにいるのが香港スターブルース・リーの勇姿を見ることができますこうやってカンフーのみならず香港映画にも多大なる貢献をした石像の前で皆さん子どもも大人も楽しみながら。 みんな笑顔で撮影してます100万ドルの夜景シンフォニーオブライツ始まります私はハーバーの光る玉を持った女性の付近で撮影をしています改めてご紹介いたします平日午後8時から13分間415メートルに相当する高層ビルディングたちが織りなすレーザービームと音楽とコンビネーションです 楽ととライティングとかなりベストマッチしていてい本当に下の方が全然ミュージックがあるととないの演出がかかるのとかかんないの全く違いますね上で見る必要なんてありませんよストーリー性のあるじゅんちゃんんちゃんとこう躍動感のある演出とても素敵でした 最後に実際にこのチョンキンマンションに3泊させてもらってですね危険と感じることは一切ありませんでした悪の巣窟なんていうのはもしかすると昔の神話なのかもしれません安全とは言いませんけど危険ではありませんでした私のオススメはシート5階のサファリホテル そして、米情報だと、A 等11階のホテルもなかなかいいと聞きました。ぜひ探してみてください。次回は上海を訪れます。ぜひこの動画引き続き見たいと思った方、チャンネル登録、高評価も忘れずによろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ハッシュタグ更新、コーシー